なかなか足痩せしないお腹も気になる反り腰も治らんそういった方の多くは上半身に原因があるんですなぜかというと体幹部は上半身にありここが低下してしまうと骨盤が前後左右に歪んでしまいますその結果股関節が内旋したり反り腰になる原因となります今回は上半身をしっっかかり動かすすすで足痩せするメニューになってます最後にとっておきな2種目バッチリ体幹が鍛えるメニューも含めてますんで一緒にやっていきましょう まずはうつ伏せから上体反らしですしっかり斜め上に体を引っ張る感じでストレッチしましょう足は軽く開きますできるだけ見ながらやってくださいしっかり体の前と後ろのバランスを取れると下半身も変わってきます 今度は横向きで肘をついてこれでキープですこれでしっかりね横の大幹部をストレッチしてます楽にしましょう肩の下に肘ですねもし肩が悪いよって方は手をしっかり床についてみてください きつくないメニューになってますので、頑張れると思います。オッケー、次は反対です。できるだけ体はまっすぐにしてください。立ってる時ってね、骨盤が前後に動いてしまうんですが。 横になっている時ってできるだけまっすぐが作れますよね。こういった感覚をまず体に身につけるのが大事です。背中を引っ込めるとね、下のウエストが伸びる感じあると思います。OK です。今度は上向きます。片足だけしっかり抱えていきましょう。 時できれば反対の足が曲がらないようにピタッとつけましょう。できればつま先曲げといてください。膝の位置はね外側よりはしっかりまっすぐね抱えた方がいいです。ちょっと内側でもいいぐらいです。 も一緒です。しっかり抱えて、ちょっと斜め前、真ん中ぐらいにね。足を持ってきて。足がね、伸びると思います。しっかり体をね、バランスよくね、伸ばして使ってってやるとね。 体のイがよくなりますオッケー今度このまま体を横に持ってきてキープ手でねかかと触っとくぐらいな感じですこれでね腰の左右の筋肉が伸ばされています両方形筋っていう筋肉なんですが ここ硬くなると体のね左右のバランス悪くなるんで足の長さ違うよって方とかね腰痛いよって方はねこういうのが大事です硬く は, い、次はです。 できるもしちょっと意識できる場合は腰を床につける感じでねぐっと骨盤をちょっと起こす感じでやってみてください難しかったらいいですバランス整えましょう 今度はちょっとだけ体を起こしてね。止まっておきましょう。辛い人はと頭持って。肩甲骨がね。ちょっと浮いてればいいです。あんまり無理に起きなくていいです。ちょっと肩が浮くぐらい。これぐらいでキープです。あんまりね。強くお腹締めると辛くなるので、ね、ちょっとお腹力入れてればいいです。 入れて足肩おへそからねなじんでいきましょうやっぱり内臓の位置が下がってしまうとお腹がポコンと出た姿勢になるんで足痩せしにくくなりますちょっとね押すとね痛いよって人はねちょっと便秘気味だったりするんで。 ね、揉んで動きをねよくしましょう OK 今度はこのままねお尻を上下揉みながらでもいいです難しかったらね手下ついてお尻の上げ下げっていうよりは骨盤を 動かしてるイメージキュッと骨盤をねもし難しかったらねもうこれでいいです意識できる人はキュッと骨盤を起こす OK 今度は足を組んでこのままね手で膝を押さえましょう ーと押さえましょうお尻の筋肉硬くなると腰の筋肉も硬くなるんで体のラインがね良くなりにくいですしっかり伸ばしましょう。 もしね、伸びにくいよって人はね、こういう感じでもいいです。反対で持ってから、押さえる。組むだけで伸びる人はもうこれでいいです。 ちょっと足を動かしましょうちょっと動いてればいいんで無理にねグッと抱えなくてもいいですこれぐらい動いてれば十分動いてます ペースはね、ゆっくりでいいですしっかり伸ばしてちょっと腰を張るようなイメージです 今度は足を M 字にして内もも床を床つける感じ反対の足をねこっちが動かないようにこういう感じ片方は固定させて。 しっかりこれでね、腰の筋肉がね伸びてます。オッケー。じゃあ今度はうつ伏せです。肘ついたまま体を上に引っ張る。しっかり胸張る感じです。伸び、ね、脇腹の方。 よっしゃ、今度は、ね、このまま後ろを向いてキープ。 後ろを向くことで右の腰が伸ばされます。しっかり後ろ向いて。こういう伸ばす場合はね、だいたい15秒以上伸ばしていくと筋肉が伸びていきます。オッケー。 反対です。後ろを向く。肩に顎乗せる感じ。結構ストレッチってね、前後は伸ばすと思うんですけど、あんまり横って伸ばしませんよね。しっかり横伸ばすとね、体のラインが良くなります。 じゃ今度はね、寝たままで体を揺らします。筋力運動です。体をぶらぶら動かします。これでね、全身の筋肉が緩みます。楽に入れてください。 はい今度は向仰向けです仰向けで同じように金魚運動体をブラブラ動かします横っていうよりはねこういう感じに動いてます足を。 もう一回う回、つせです。今度はつま先を開いて手のひらが上上下手のひら下でつま先を開くちょっとこの体勢難しいと思うんですけど頑張ってできればちょっとね胸張る感じで。 こうやって肩甲骨をして OK はい今度肘ついて片足横持っていきましょうこれで後ろ向きこれでしっかりね脇腹が伸りますんで。 ストレッチが大事です。オッケー、今度は反対です。真横に持ってくる。これで後ろ向き。 腰とか骨盤の歪みっていうのは体の横の動きがね硬くなると骨盤が歪みます前後だけじゃなくて左右に歪むんでねしっかりね四方向に伸ばすことが大事です OK 今度は両足難しかったらこんな感じでもいいです お尻できるだけ前に出して。ピタッと開く人はね、もうこういう感じ。硬いよって人はね、これでもいいです。じゃあ、つま先はね、開いて。お尻を前に出して。これでキープ。 そして今度はこのままね足を曲げます。 ね、さあじゃあ上向いていきましょうだいぶ終盤体幹部鍛えますよ体を起こしてね左右かかとタッチゆっくりでいいです体幹部をね最後は鍛えていきましょう 今度はあぐら足ですあぐら足のまま体を起こす辛い人はすね持ってきつい人はすね持って起きる足を引き寄せる感じで起きる人は普通に起きる辛くなったら足持ってもいいです 反対です同じように置きます頭疲れたらね持ってていいですマイペースでいいですよ持っててもいいです 今度はお尻を上げて体を起こすこれです足を少し動かしていきましょうお尻はね少し浮いてます背中腰を支点にお尻上げたまま 最後はね体を起こしてキープラストです頑張って辛くなったらねもも持っていいですよこういう感じで、ね、できる人は手を伸ばしてラスト ちょっとちょっとです頑張ってよーし OK!